저번나에서덕임은세손자를연못에빠뜨린죄로산이는덕임에게반성문을써오라는벌을내리게된다아울러덕임은동궁전의낡은서고를정리하는일을맡고있으며부업으로는필사일를의뢰받아해주고있었다반면그시각산이는서고반대편서현장소에서내신들과경서를강론하게되는데백성을부양하는것보다더급한일은없다 나는왕세손으로태어나훌륭한글을마음껏읽을수있고박식한인재를두루부릴수도있어나의세주를온전히이나라조선을위해쓸수있다는보람은무엇과도바꿀수없어비단옷을입고귀한음식을먹는주제에불평을늘어놓는다면모렴치한소인배나다름없을것이요하늘의명이내게내려와장차나한사람이 한나라의운명을짊어지게될것이요그천명앞에결코숨지도도망가지도않겠소 산이가있는서현장소는덕임이있는서거와거리가가깝기때문에서거에서는강론하는내용을들릴수있을만큼매우가깝다그렇기때문에세손이학술이나도의의뜻을해사하며토론하는내용을누군가반대편에서세작하게된다면한나라의비밀이나상황을누출시키는것과같다그리하여조선판통과젤이산더커플답게요리조리타이밍의교체가진행되던중 덕임이지키는서고에나타난요상한남정네한편겸사서홍덕로는산이조부인영조를찾아가게된다 니 、네、 가서고를시키는궁녀냐예상감마마겸사서가들어싸웁니다어들어오라고해여기선서연장수가잘보이는구나소리도잘들리겠지 근래에수상한것을보거나들은적있느냐예두번하문하게하지마라남몰래이근처를기웃거리는자는없었느냐주상전하부르셨사옵니까이리이리가까이앉아봐염탐하는자가 없었단말이냐대체누가누구를염탐한단말씀입니까그보다대체누구십니까예동로야새손말이다왜끌갑자기들이닥쳐서마구캐논십니까나는하루가멀다하고상소를올려대는데이러다호랑이잡기전에이놈아이늙은헤래비부터잡겠어 네가할거없다덕임은세손자의용언을전혀모르고그리고이기사를동원해호랑이를잡는건아니되이기사는세손을지키라고있는군사잖니그런산이회의에세상아침께단양을바라보는덕임이제제대로털어놓을마음이생겼구나동공으로돌아가천하의어명을전하겠나이다그래 가봐겨우이가돈으로궁녀를매수하려드십니까지금단량이부족하다고아무렴제가겨우단량짜린줄아십니까이곳은동궁의서고입니다낡고오래되어세손저하께서찾지않으신다는들국번의처소임은분명하죠저또한아직생각시이지만엄연히동궁의궁녀입니다전하아무나실일이있지않사옵니까 어찌불경하게세손좌아의사람을매수하려했습니까니 、네、 가세손좌아의사람이라고동궁의궁녀라니까요사흘전동궁의불이밤새켜져있었습니다아참그렇지그래 <웃음> 궁녀에게무슨신이가있다고당장나가십시오무슨일있었니 어르니어허뭐하는짓이냐아겸사서는모르는모양입니다겸사서가모르면누가알겠습니까아니면동궁이직접와주상전학계해명을해야지요하지마라 이거더럽습니다더러운거아니가니가니가니가가니가가가니가가가니가니가니가니가니가니가니니가니니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니가니니가니가이가니니 국녀들만의놀이인데몰래구경하는이들이많습니다아마세손도밤새구경을했나보입니다내가누군지아니냐내가내가허대는멀쩡해가지고이상한놈을따보겠네세손자인줄모르고덕임은빗자루스매싱을시전하게되고그런산이또한호되게혼나면서도 덕임을알아보지못하게된다그렇게날은어두워지고산덕이들은서고에서다시만나게되는데밤중에도필사일를하느냐제법돈벌이가되느냐예해관소설말이다 제가책읽는건어찌하셨습니까궁녀처서에가셨습니까산더기들이서구에서다시만나기전궁녀들이축제를연습하던곳을산이는회상하게된다그렇게그곳에서덕임의책읽는시간이다가오게되고담당하게궁녀들앞에서책을읽는덕임을바라보는산이의표정은심각해진다오늘이궁녀들의축전날인가 신들이났구나자날이면날마다오는전기수가아닙니다황과덕임이책을읽습니다줄을서십시오모두줄을서십시오오늘읽어드릴소설은한제후국왕실에서있었던두형제의 비극에관한이야기입니다자애가깊어질수록증오가무르익는다어린아우야너는나를죽이기위해태어났구나너와나는형제이기에서로가닮았거늘어찌하여우리의처지는이리도달라졌는가어서가봐 주상전하께서너만을데리고가신다하지않느냐아버님께서나만을데리고가신다고그럼아버님은나를죽이기위해태어난아이란말이지아나를죽이기위해태어난아이란말이 지, 이어이말이지너는나를죽이기위해태어났구나 오늘은여기까지읽어드리겠습니다함부로가면큰일나는거모르십니까읽지마라듣는사람이어떤심정이되든알게무엇이랴넌사람들에게책을읽어주면아니될사람이다점점더덕임에대한오해가짙어져가는산이 그런덕임은산이의태도가매우무례해보인다알고보니시간이많지않더구나어쩌면티격태격밝기만해보이는이둘의지금의모습이마치하늘에서내리는빗물처럼서글퍼보이는건아마도옷소매끝을붉게물들여입은그녀의운명때문에그러는것은아닐까다음내용이궁금하다면구독과알림설정은꼭잊지말아주세요저는그럼다음화에서찾아뵙도록하겠습니다 영상이마음에들었다면구독과좋아요는사랑입니다